お待たせいたしました。毎度乗車ありがとうございます。この電車は用語、松崎郡中、高本駅です。終点、郡中港到着時刻は16時24分を予定しております。次は道橋どわ市です。運転中、踏切、障害物などのためやむを得ず急停車をすることがございますので、お立ちの方は特に気をつけてください。 ですありがとうございました。